学生時代を時にで体力はあったけど最近じゃんそう行かなくてジムに行かなきゃと思う最近仕事はどうですか休みは 「お互いいつも忙しくずいぶんさ房だったよね」「君がくれた夢今も胸にあるよだから僕は今も」 「何もなくて」「兄にいたなら君は笑ってくれる」「帰りに寄ってた公園は犬に変わってました」 気づけば「そちらの生活がずっと長くなったね」「今は何が好きですか?」「私しみ君だから」「僕は愛も変わらずで」「一人歌う」 見てた景色「今も胸にあるよ」「だから僕は今も元気でいらえる」ああ「愛に生きたいなわけはないもなく」